うわ暑すごいねなフロントガラスの開口部がめちゃめちゃ広いから止めるのも熱っって車内だわだいぶ違うな全然直であの光が日光が当たらないから全然車内の温度上昇がたくちゃうわ こんにちは。非常に暑い夏が続いておりますが、皆様体調の方いかがでしょうか冒頭の動画でもお伝えしたんですが、車の中が非常に今暑い状態となっております。まあ、そんな中で非常に役に立つこちらのサンシェード。サンシェードもかなりこのロールサンシェードというものになるんですけれども、 アマゾン等で浸透してきております。で、今回ご紹介するのは、こちらはグリーンファンディングで今支援を集めていて、これから売りに出すロールサンシェードになります。で、こちらのサンシェードと、今回は以前紹介したシンシェードというサンシェード、あちらの方は固定式、常時固定式のタイプになるんですが、 ロールサンシェードなんでらっしゃる方いらっしゃると思いますので、まあ比較の観点で、まあロールサンシェード、今回こちらになるんですが、QC1 というロールサンシェードをご紹介をしていきたいと思います。まずこちらのロールサンシェードの特徴なんですが、こちら、上から下に収納するタイプになっています。で、かつ二分割式になっています。 で、これはたまたま二分割なんですけれども、フロントガラスのみならず、サイドのガラスにも付けることもできます。で、吸盤タイプになっておりまして、三つの吸盤で取り付けができるようになっていて、もう一度使ってみたいと思うんですが、こうやって上げて、で、ここにフックがあるんですが、このフックで 止めてて使うものになっていますこんな感じで。それで直射日光を遮って、車内の灼熱時刻からまあ少しでも解消していくと。これで大体10度ぐらい温度下がります。10度って言ったら結構違います。40度から50度になると全然気温が違いますので、これはかなり違うと言っても、 いいいんじゃないかと思いますでかつ 99.9%UV 99カットになっておりますので特に女性の方にとっては興味のある商品なんではないかなと思います。で、このロールシェイドこういうタイプのものがありま す, ありますがこのモータマンオンラインでは以前ご紹介した こちらのシンシェイドさんのロールサンシェイドというものがあります。で今、巷に出ているものはおそらくこの2タイプになると思います。で安いやつですと、ここのこの生地自体がちょっとこう布っぽいやつあの、よくステッパーゴンの純正でもついてるんですけども、サイドについているロールサンシェイドで、ちょっとこうメッシュっぽいやつだと思います。なのでそうすると こうやって完璧に直射日光を遮るっていうことができないんですが、まあこういったタイプのもの、今回紹介する QC1 というタイプのものも、これ 100%、これ多分おそらくナイロンだと思うんですけども、ナイロンでできていて、しっかりと直射日光と、で、温度上昇、そういったものを抑えてくれるものになっています。で、これは上から下に下げていくタイプで、で、 もう一度お見せするんですけれども、上から下、ここを下げていくタイプ、で、今度乗り込むとき、で、車を起動させるときは、ここのボタンを押して巻き上げるタイプというものになっております。はい、この違いがあります。単純にこれだけの違いなんですが、まあ、双方でメリット、ディメリットというものがありますので、次にそちらをご紹介していこうと。 でまず、こちらの QC1 というのは、まずメリットというのがどういうところにあるかと思いますと、このように、私、すごく気にしてたんですけども、このドライブレコーダー、これが結構、熱にやられやすいというのがあります。これ、今ちょっとつけちゃってるんで、ここ引っ か, かかっちゃうんですけどでこのように、 まあ、長時間自分の自宅の駐車場とかで止めるときなんかでしたらこれ2分割になってるんでこのドライブレコーダーのユニット自体をこの直射日光から遮ることができますそこがすごくいいところだと思います結構ドライブレコーダーも金額的には高いものもありますの で, で使用温度としてはもう60度とか80度なんでもう十分もう超えちゃってる かなななりこう触るだけけけででももくなってるわけなんですけどももうそうするとドライブレコーダーの寿命というものも短くなってきちゃうし作動も悪くなってくるっていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういったものをこう防いでくれるこういったレーダーとかもつけてるんですけどレーダーもこうやって遮ることができますんでそういった意味ではすごくあのこの二分割タイプのロールシェードっていうのはすごくいいなって私自身思っていますので。 で下げるときは上から下なんですけれどもでこれも常時固定式じゃないようにももちろん使えるんですけれども、まあ、吸盤でこう止めておけば、まあ、常時固定式としても使えますしなんか常時固定だといまいち庭倍悪いよねっていう場合は、まあ、外してしまえばいいと思うんですけれども。 何回も何回も固定してつけるのが嫌なのでそのまま常時固定してるんですけどでネックなところはねここ今こう巻く時にどうしてもまっすぐスーッとね行ってくんないんですよねこっちは行くんですけど助手席側は行かなくてシワが寄っちゃうっていうのがちょっとだとちゃんとシワが寄ってもいいんですけどちゃんとこのように収まってくれないとちょっと嫌じゃないですか そういうのがちょっとあるんで、こう巻き上げるときっていうのは、ちょっとこう、ゆっくりと自分の手でこう、アシストしながらこうやって巻いていかないとダメかなっていうところ、そこが少しやりにくさっていうのがあるかなっていうのが、まあ、短所としてあると思います。一方、シンシャイドの方はどうかというと、これ見ていただくとわかるんですけど、ここ ミラーがこうあって、ミラーの前にこれがついてしまうっていうのが一番の短所です。そこがもうとにかく、これ、ちょっとね、ダメなとこかなっていうのがあります。もうちょっとこう上にあるといいんですけど、どうしてもこれ下に来ちゃってるんで、ミラーに邪魔になっちゃってるのがあります。なのでこれがちょっとダメだなっていうのがまず1点目。2点目は、これアルミでできてるんですけど、熱くなります、夏は。結構暑いです。で、 アルミは非常に熱伝導率の高い素材なので、もう非常に熱くなります。これ触るだけでも火けする。ここに火けに注意って書いてあるんですけども。まあそういうのがあるので、ちょっとね、夏場取り扱うときには危ないかなっていうのがある。火けをする場合っていうのもちょっとあるかなって気がします。まあそれはこちらの QC1 も同じなんですけど。まあ、QC1 は逆に、ここ、フックがあるので、 ここは樹脂でできてますから、まあ、ここを引っ張って上げていくんで、やけどする心配っていうのが少ないんですけれども、こっちのシンシェードの方は、触るところがもうもろあの、アルミのところになりますんで、まあ、ここは火に当たらないんですけど、この奥のこのボディの部分です。ここちょっと火に当たるので、ちょっとやけするときがあるかなっていう気がします。まあ、そのぐらい。あとは、下げたときに、ね、このミラーが、 かぶらなないっていうこととです新のにる見た感じはすごく質感が高くて、かつこれ巻き上げも、まあ、こういったものがインパネ上に乗っかってると引っかかってたりするんで、ちょっとこうアシストしてやらなきゃいけないんですけど、あとはもうこうやって、まあこれもね、あこういう感じ。なので巻き上げは結構こっちの方が綺麗に巻き上がってくれるっていうので、まあやりやすいっていうのがあると。 自動でこうやってて巻き上げてくれる機能こう指でポッとして巻き上げてくれる機能がついているので、まあ、こちらの方が巻き上げとしてはいいというのはあるんですが、うん、やっぱりいかんせん、ここが遮られてしまうっていうのが、ちょっと、まあ、運転するものなので、まあ、どうしてもこれ、機能部品って言ってもいいと思うんですけど、ここが遮られちゃうと、ちょっとね、使えないなっていうのが正直なところで、 最近これ実は私外しちゃってて使ってなかったんですけれども、それがなければすごくこれはいいものかなとは思います。なので、まあこちらじゃなくて、まあこちら、まあ今回 QC1 というやつを、まあこれも商品、これ今あのお預かりしている商品なんですけれど、これをご提供、こちらをお借りしまして、まあこれを今回今試させていただいてるといった感じになります。まあこれだとすごく便利ですやっぱり。 感じで止められますので。でもステッパーゴンの場合はこのフロントガラスの開口面積が広いんですけれどもでもこれでも十分一番前から、まあ、ここのサンシェードがあるこれ服つけてますけどここまでちゃんと届くぐらいの長さになってますんでミニバンに使うというふうにおいてもすごくいいものになっています。なのですごくこれは いいアイテムなななんではいいかなと僕自身思います何より、まあ、同じことを何回もお話しするんですけれどもドライブレコーダーも覆ってくれるということがありますので熱害の対策っていうこともしてくれるここがすごくいいところなんではないかなとあ、まあいうことをね今回この QC1 を実際に使ってみて感じたところになります。はい、ってこといここで今回はこちらの ロールシェード QC1 今グリーンファンディングでこちらの方ご支援を今いただいている最中なんですけどもこちらのご紹介を今日はいたしました商品の詳細はリンクグリーンファンディングのページ貼っておきますのでぜひそちらの方をご覧になってみてくださいまた当チャンネルでは、まあ、こういった少し変わったガジェット系のご紹介もちろん車の